リンチェプリンスにイトゥーをいい長女と会話した内容を明かし反響が寄せられているアーテイル。菱形田村厚し、キング、リンチェの氏面について長女と会話会話。この日の投稿で、いよいよこの日が来たか。と切り出し、長女6歳から、パパ、金プリで誰が好きとキング、リンチェプリンスナングボし、面を聞かれたという田村田村。 パパ平野くんが特に好きよとメンバーの平野しようと答えると長女は私は長瀬くんが好き面白いしかっこいいとメンバーの長瀬門が紙面だと答えたのだそう。この告白にそうだよねと合図しつつも好きな男の子できたかと複雑なパパ心を抱いた様子を綴っている。岸形田村厚のツイートに反響。 田村のツイートには、ファンから、私も平野くん、死です。田村さんが、同担でとっても嬉しい。紫輝くん、死のパパ最高。娘さんも流せたんなのね。初恋かな。などと反響が、続々。また、田村と長女のやりとりには、厚しさん、複雑なパパ心ですね笑い、微笑ましい会話、ほっこりした、といった声も寄せられ、話題を呼んでいる。